ランシット、アバトは開きました。ガンガン発電機回してこ。と思ったけどヒルビリーか。どっちから来るかだけチェックしたい。まだ誰も出会ってないのかなこれは馬ビリな予感。一応隠れとくか。 仲間が旅に出ちゃったこれは本当にまずいぞ破滅まである発地チこかおこかお治療できてるごめんよまだ発電機一つもついてない これって間に合ってないこっちには来てないか一応足跡残さないようにゆっくり歩こう。 きっとであってもビリーだと危険だから、急いで上に上がろう。やっぱり戻ってきたね。急いで上に上がってよかった。僕がターゲットだね。 追ってここおお、ここ結構回ってるビリー帰ってきたとりあえず別のところ回そう。 またこっち来たあーごめんそっち回ってたの忘れてた 今エースがチェイス中かなラストの発電機どこだろあそこにあるのか こからこっち気づくかなわー、それはまずい ハデない気温はなんとか間に合ってよかったエース危ないよ逃げてーおおリ押し全員ナイスノーワンないといいけど どうかなメグそんなところのロッカーに入ってたんだありがとうやっぱり戻ってきてるわあメグに直撃したしかもメメント ウルメメだったら僕らも次アウトだゲート開けなきゃビリーがこっち覗きに来た後、開けに行こう離れた うわあ、うまい、すぐ戻ってきたー。ささやき持ってるのかあ、エースごめん連れてきちゃった。 よかった。エース、ありがとう。 冷トを触ってたエースにタゲが今だこんなにもゲージ溜まってるーエースこっち空いたよ おお、あっちも開けられたんだ。なんとか二人脱出だー。